そ う, うんどんな味にするのかなとこちらはおつまみのでしょうかねきれいのツールがとメッセージあメッセージではなくてんですねだ鮮明かな I'm going to eat a salad. I'm going to eat a salad. I'm going to eat a salad. I'm going to eat a salad. g o i eat a s a d I'm going to eat s a g g a t a a l d i o i n g to eat l a to eat で、しばらく経つと準備整えました<笑>、えー。かわいくてかわいいな。かわいくてかわいい。まあ、OK。で、これからまたちょっとやや や, やこしいことどうやって食べればいいですか けのことか、まあまあ。と。さくらです。かわいい。と、こちらはまあ、お肉の何か。<笑> 一番美味しい食べ物は今回じゃないんですが結 構, 結構、結、ま、構、あ、いい感じで楽しめます。 ま、できました、ね、人いんで<笑>フワイトから無事に出ることができましたイェイふでまあ正直言うと今回の 飛行機ですね私人生もしかして一番良かったかもしれないでそのでかい飛行機はね十何とか人しか乗らなかったからもうなんかその着陸したの手続きもそのラッゲージをもらうのもなんか一瞬で終わったからもう十分いやほんとに全部着陸してから10分も経ってないと思うもう全部なんかあっという間に終わってでまあそれは い, いとこでしたた疲れた<笑>でもちょっとこう見えて人はなくはないなそんなに空っぽではない結果としてねまあ普通に動きます人もいるしねで後ろなぜかちょっと待ってなんかえっとですね犬ちゃんの撮影もいます <笑>へえなぜでしょうお<笑>ねえ今から I I will express to you 特急電車に乗って、あモスクワの中心部まで行きたいと思います。ブームにあったもにあった。<笑><笑>こういう感じです。エ<笑>アイルエクスプレスに乗って、もう。 今すぐ出発します。で、まあ40分後かな。もしこの中心部まで行ってで、そこから電車を乗って。まあすぐ家まで家まで行けます。お、う、お、ん、疲れた。疲れた。お出発<笑>出発しました。<笑> 有名なな伝統的な飲み物、うん、どう説明すればいいですかまあ、知ってる人は知ってるんじゃないのかなと、うんまあ、そういうものでね独特の味で懐かしいと思って懐かしいと思っ て, 思って飲みたい飲みたい買いたいとじゃないかとさよなら<笑>買いたいと決めました早速いただきます に気をつけないとね、全部バクバクからつすぐ。<笑> がないんですが